こんにちは G です今回は日本語入力のお話マンジャロがウェイランドに対応し今までの日本語入力が動きませんそこで日本語入力に特化した情報をお送りしますマンジャロ 22.04 からラズパイ版もウェイランドが標準設定となりました すでにマンジャロを使っている方はアップデートしても X11 のままです。多分現状の環境を壊さない配慮と思います。私が p i 4で常用しているマンジャロ KDE 21.12 はアップデート後も Wayland ではありません。画面のようにログイン画面ではセッションが選べない。 ウェイランド太陽のエディションはグノームだけでしたが今回 KDE プラズマもウェイランドに他のエディション Xspace、Mate、Sway は X11 のままですウェイランドの是非はともかく今後はウェイランドになるのは既定路線ですただウェイランド自身が発展途上で 統合は始従 っ, ってまだ恩恵は少なく逆に不具合があるかもですしかし今後急速に改善改良が進んでいくと思います今まで通りで構わないという方は画面のサイトで旧バージョンのラズパイ用イメージをダウンロードできますおすすめはしませんけど さて、今までの日本語入力はファイテックス4なんですがウェイランドでは動作しません。そこでゼロからのインストールでウェイランドでの日本語入力をご紹介します。画面のサイトからイメージをダウンロード。ここでは画面のファイルを使用しました。 エッチャーで OS を焼いてラズパイに SD を挿して起動初期設定画面では日本語を選びリージョンは東京キーボードはジャパニーズ名前コンピューター名パスワードをタイプしてセットアップボタンをクリックリスタート後 ログイン画面が表示されますこの時画面左下をご覧くださいデスクトップセッションがデフォルトでプラズマウェイランドになっていて X11 も選択できるようになりましたうーん作業前にデスクトップ背景が暗くてイけてないので適当に変更します さて、日本語設定です。ウェイランドではファイテックス5を使用しますターミナルを立ち上げて画面のようにタイプ終わったら画面のようにタイプして文末に エクスポートから始まる産業を追記します Fytex4 では X プロファイル書類を作成したんですがウェイランドではエンバイロメントファイルに追記します有効化のため一度ログアウトかリブートしますこれで終わりじゃないんですもう少し設定が必要です KDE システム設定の地域の設定を開きます入力メソッドをクリックこれが f テ t e x 設定アプリに相当しますキーボード英語 US これがキーレイアウトを変えてしまう悪さをするので削除します右端のマイナスアイコンをクリックで削除次に 右下の「入力メソッドを追加」をクリックキーボード日本語を選んで追加します文字の左のアイコンをドラッグしてキーボード日本語を上に並べ替えますエラー表示されますが無視して構いません右下の「適用」ボタンをクリックでこの設定は終わりです 次にグローバルオプションを設定をクリック入力メソッドの切り替えがコントロールスペースや全角半角になっています日本語英語の切り替えキーの指定なので好みのキーに変更または追加します終わったら適用ボタンをクリック以上で日本語設定は終わりです ログアウトかリブートします今回の日本語入力は X11 で起動した時も正しく動作します後方ウィンドウの雰囲気が変わったのでフォントや色が気になるなら入力メソッドでユーザーインターフェースが編集できます なんだ言うだけかいと言われそうなので公開されているテーマを使って広報ウィンドウをかっこよくしましょう画面のサイトのコードボタンをクリックしてダウンロードします ダウンロードフォルダー内に ZIP ファイルができているのでダブルクリックして展開しますブラックシンプリシティフォルダーだけをデスクトップに移動しておきますファイルマネージャーでホームの階層を表示します隠しファイルを表示させ .local Share、Fiteks f i v フォルダーを開きます。テーマスフォルダー内に Black Simplicity フォルダーを移動してリスタートします。KDE システム設定で入力メソッドを開き、アドオンを設定をクリック。クラシックユーザーインターフェースをクリックして。 テテーマからブラックシシンプリシティを選択適用ボタンをクリックして終わりですこんな感じに変わりましたいいじゃないですか。 もっとカッコよくしたい方は自力構成で多くはないんですがファイテックス5用のテーマはネットで探せますここからは他の作業もやっておきますまずはアップデートしておきましょう量があるので少し時間がかかります続いてターミナルでオーバークロックなどをしておきます 画面のようにタイプして画面の文字列を文末にタイプしますついでに画面のように NeoFetch と HTOP もインストールしておきます w ェイ l a n d を使ってみてブラウザーの動作は問題ありません ただ YouTube 再生してみるとフル HD ではかなり駒落ちがあります。X11 で起動しても同じで、Xspace 版でも同じ傾向。ということは、原因は KDE や Wayland ではなく、ブラウザーの問題と思います。 ハードウェア支援も動作していないようですが時間とともに改善されるでしょう動画再生では標準アプリは MPV なんですが操作系が弱いのでセロロイドを入れてみました セロロイドはうまく動作するんですがウェイランドだとなんか終了時の挙動がおかしい念のため VLC も導入ついでにアプリの関連付けも変えておきます KDE システム設定のアプリケーションでファイルの関連付けを選びます ビデオを展開して MP4 を選択 VLC を上に移動します WebM とクイックタイムも同様に設定しておきますこれで動画をダブルクリックすると優先度の高い VLC で再生が始まりますね ところで、ラズベリーパイ OS も w ェイ l a n 対応の実験を始めました。ラズパイコンフィグで w ェイ l a n を有効にできます。でも絶対試さないように、すごく危ないから。w ェイ l a n は違いがわからないほどうまく機能しています。まだ見える音景は少ないですけどね。 ウェイランドサービーじゃないソフトもまだありますしね以前の動画でもご案内したんですが X11 は長く使われその分複雑になっていて将来が不安だからその代替としてウェイランドが開発されました今はまだ途上なので動かない 互換がないといったトラブルもついて回りますでもでも不都合には目をつむって先取りを楽しんではいかがでしょうご覧いただきありがとうございました知人の話です病院で先生に何か困ったことはないですかと とあれ「最近さっぱり走れなくなったんですよ」と言うと「その年で走る必要ないでしょう」と言われたそうです大きなお世話だよ走りたいんだから走らないとトイレが間に合わないではまた次回。